いきますよいカメラオ、OK OK、ッケー音オッケーやちオッケーよいスタートイエャッャシャッシャッシャッシャッシャッキャンドゥついにあの商品が入荷しましたーよし c a n d ゥ o に行ったら必ず見るコーナーがありますおつまみコーナーです なぜおつまみなのかというと、そう、ついに !3、4ヶ月ぐらい前にですね、その商品を見て、ちょっといいかもね、みたいな。で、そしたらもうコスパの良さ。マジやべえ。商品に首ったけになったというわけですよ。 はい、まだ言わないですよまあ、実際にそのキャンドゥに行ったらですねある時なんですけどもそのコーナーがなくなったんですよまさかもしや全国に知り渡ったのかこのコスパの良さこのうまさキャンドゥ行きますわないですわキャンドゥ行きますわないですわマジかみたいなああああいう商品あったなみたいなしかしまあ、もうほぼほぼもう脳内にはもうないってもう笑ってるんですよまあでもですね、まあ、そのまま足がやっぱそこのコーナーに行くんすよで行ったらですよ ありましたよこちら3つ買いましたやりたらス助コスパがいいフィート買いし て, てですね当時もめちゃくちゃ買えましたもうキャンブーにしかない多分限定商品なんでこれ本当ねおすすめですよいやもうむしろもう百均会の別ワンはもうこれといっても過言ではない12ヶ月ぶりじゃないかな再開したのちょっといただきますねあ めっちゃ い, いこれがですね、サイズ感はそれぞれバラバラなんですよね、こういう感じですね、こういうサイズから、まあ、ちょっとちっちゃめのやつ、これすごいよ、これすごいよ、これ、もうサイズ感もバラバラなんですけど、いやこういうのがですね、めちゃくちゃうまいんですよ。このね、味が見たところもまたいい。うん 本当開けたら止まんないっす編集中でも結構これ食ってんですけどいや本当止まんないっすえもうこんなないのみたいなこれ最強だと思うなキャン n d ったらもうぜひねおつまみコーナーに行ってこれあったら一袋買ってみてくださいまあ、108円なんでまあでもねでもね、まあ、でもあんまりみんなどんどん買ったったらもうなくなっちゃうんでそこのところははい3つ3つ買いました3つ はいというわけでですね設楽すけさんを紹介しましたいやこれは本当にですね YouTube の動画でですね紹介したかったんですけどこれやろうと思ったらもう売ってないので、ね、ちょっとタイミングでねじゃあ今回これでやっと手に入ったということでこちらぜひ買ってみてはいかがでしょうか最後までご覧いただきましてありがとうございます他にもこういった動画を出しておりますぜひチャンネル登録をして他の動画もご覧ください